皆さん、こんにちはこー神奈川県川崎市よりやってまいりました式人衆ソウルと申しますえ私たちは2018年に結成いたしまして少人数ではございますが細々と活動を続けてまいりましたえ学業やえ進路のことがありまして、えー、今日まで活動を休止していたんですけれども、えー、今回のステージで3年ぶりの復帰となりますまた えー、このイベントで解散が決定していましてこの演舞が本当に本当に最後の演舞となります今回参加できなかったメンバーの思いも乗せましてまたこれまで応援してくださった全ての皆様に感謝の気持ちを込めまして精一杯演舞させていただきますのでご声援のほどどうぞどうぞよろしくお願いいたします 観客の皆様に礼しお願いしますそれではまいります「式人衆ソウルソウランビート」頑張れ え I'm going to take a m e n I'm g o i n to o n t 拍手をよろしくお願いします。 頑張れ。